すごいよ。<音声><音声> おょっと待 従業員並びに関係者の皆様へお知らせいたします。 本気丸の営業協会発表のにはご覧のような情報でございますので本気丸の車両交換で行います従業員並びに関係者の皆様はお客様の車両を結束も車両交換にお集まりくださいお客様の車両交換も車両交換の方へ 来来来来来来来来来来来来